彼はね世界の終わりをいいニュースだっていうの。Like kind of yeah. まあ、ある種のアンチキリストみたいな感じ。d o r r u d y e s r r s t o r c a もうとっくに神はもう死んでて今はこの世も死に瀕して。だから。乾杯する。